おらあいいねいいねいいねここは無理<笑>どうもこんにちはペストでーす<笑>えっと今回は何か変なウサギのゲームやっていきます今回はゲストに餃がさんを呼んでますはいどうもこんにちはアイリスです<笑>はい。<笑><笑>まあねどっちでもいいからうん やりましょうやるかでオンラインかな完全初見プレーだからね本当にそう操作方法すらわからんっていうおっきたきた正体 OK よしじゃあやっていくぞじゃあくべうわーであう<笑>えー どどっちどっちちがこれ俺が黄色かな俺赤だなまずはな人参か人参を人参を取りに行かれようああちょっと待ってよいしょよいしょ ちょっっと待って、「むずすぎる?」よいしょ。な<んて>ー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 っって待って待これ<笑>きたちょっとやや<笑>やめめめろろ<笑><笑><笑>早くニンジン取ってこいって。 3点通り<笑>いいから<笑><笑>ういちゃううんどうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんやべうんうんうんうんうんうんうんうんう <笑>めっちゃ簡単なんだけど足まつげにすは。わ<笑>足まつげにしてよしおいナイスー、はあ、ようやく一面クリア次オッケーあぶだあぶだあぶだあぶだあぶだあがだあぶだあぶだあぶだあぶだ うまいしだ。<笑><笑>危ないじゃあうっすお来たもう一人いしそうおいしそうおいういういしいしういういういういういういういいいねい い, いいねいしい、ねいいね、よいしよいしよいしよいしよいしよしそうおしそいしそいしそういしそししいい いや、めっちゃうずい、ほんとに黒マークいやいーんあこうかあぶねっいよー、待って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 いや<笑>いやちょっと先を見てくるか、俺は<笑>オッケー。はい。ゴール。ど<笑>っちか。<笑>あっちに行けない。<笑><笑>あっ、ゴールあるぞ。あ あそうか、俺が死んだからな。かああ、そういうことか。はい。ああ、とちゃんと来いよ。よいしょ。よいしょ。来い。足ピー。<笑>よし。<笑> よ, し よ, しよし。足ピー<笑>うまい。うまい、うまい。いいね。よしよしよしよし。ぴょん。ふ シフト離しちゃった<笑> こ, れこれむずいなまじで。ね ば い, い, おいいねいいねおほらあいいねいい ね, いいねここは無理<笑> はいほいー<笑>これにじんどこあるや後ろかこっちかな<笑>あるよ<笑>よしこれ足つかんで足足足つかんでこれ。 あれチ、はい、よし、これ絶対落ちないぶ。あら、あら、あら。あ<笑>あー、ジェプリン。いい<笑> どどどだど だ, だ, だ, だ。あ, あやだ。っ<笑><笑><笑>マジかよもうムズ<笑>すぎる<笑>微調整が<笑>あ荒ぶりすぎなんだよな <笑>足ピン作戦いいな足ピーンおふっおっ落ちないぞこれ<笑>落ちない落ちない落ちな い, 落ちな い, 落ちないああ余裕余裕ここうここだけ置いて<笑><笑><笑><笑> よしよしよしよしよし見<笑>て痛て痛てにんじんがにじ<笑>持ってれば死なねえんじゃねえそれおい人<笑><笑>いちいちなんか小技するな よ今行く落ちんじゃねーぞな、うん、いいいいいい<笑>ない結構進めるぞこれ。 よしよしサクサクいくぞーよしお っ, おっあっあ っ, ちっああ血出てる血出てるけど